は あ, お答えよ<笑> あ, あっ は, あ<笑>、うん、あはい<笑> ああひなた君。 ああい浜辺でたやん<咳>、まあ、なんか 30, 30キロまで行って私が測れんくなって。うん 違う子に行くってやってまくってっでその間にあのもうトレーニング始まったから<笑>あ、来た来たわぁ、やんちゃやからさ や, やんちゃそうな滑り方してるもんももこついうん。<笑><笑>雰囲気似てるなるよここだっこでもここすごいカムの中ですこんなん誰もせんさくたわ<笑>若い子に変わったらええやん若い子に変わったらや、え、ん、え おフフフフ。 Yeah. <laughs> ah. <laughs> <笑>落ちるん、ね、でコロコロって落ちてくるじゃあな降り入れる範囲を確認して、えー、おいで。 おい 何, 何, 何もしない<笑> 身南蛮っていういい感じではなご苦労さ